こんにちは。実際に問い合わせを行うために SQL を使って問い合わせを行うということについてなるべくコンパクトに説明したいと思います詳しい SQL の使い方については何回か時間をかけて 段階的に学習した方がいいんですがまず最初に SQL による問い合わせについてイメージを皆さんにつかんでほしいと思っています。データベースを使おうというときにデータベース利用者はリレーショナルデータベースシステムにコマンドを送り えー、その結果が返ってくるというようになります。例えば、えー、このようなコマンドを送ると結果が返ってくる。また別のコマンドを送ると別の結果が返ってくるというようになるわけです。ではまず最初、このようなコマンドを考えます。select-from 成績、えー。これは、 データベースの中の成績という名前のテーブルを丸ごと表示しなさいという意味になっています。もう一度おさらいします。セレクトアスタリスクフロム成績はデータベースの中の成績テーブルをそのまま表示するというそういう コマンドです。二つ目、テーブルに三つの属性があるとします。ID、名前、単価という三つの属性があるとします。このうち、例えば名前と単価の属性だけを表示させたい。 ID は非表示、表示しないというように思ったとします。このように必要な属性を選ぶことを、リレーショナルデータベースでは、社営というように言います。必要な属性を選ぶ社営は、SQL のコマンドで、セレクト、名前、カンマ、単価、フロム、 商品のようになります。では、これをおさらいです。セレクト名前、カンマ、単価、フロム、商品というコマンドは、商品テーブルの中の名前、単価、名前、単価という2つの属性だけを選んで、結果を得るということです。 3つ目、今度は、えー、条件で絞り込みます。この中に50円、100円、150円という3つの商品があって、80円よりも高いものだけを選ぶ、絞り込む、えー、というイメージです。セレクト、名前か、マ、ま、単価、フロム商品、フェア、単価、大なり、八80というのは、 まず必要な属性を選びそして行を絞り込むというようになっています行を絞り込むことをリレーショナルデータベースでは選択というように言っていますではちょっと確認していただきます名前と単価で遮影します単価80より大きい という条件で選択します。テーブルの中身がこのようになっていたとき結果はこのようになるということを皆さん確認してくださいまず名前と単価で遮影しますから名前と単価だけ得られますさらに単価が80より大きいという条件 で、選択しますからこのみかん50は表示されませんりんご100りんご150のここの部分が結果として得られます今見ていただきましたように SQL というのはデータベースのさまざまな操作を行う デーータベース言語です。例えばテーブルの中身をそのまま表示するテーブルから遮影を行って ID の属性は表示しないが名前と単価の属性は表示するさらに条件をつけて選択単価80より大きいものだけを選択というように書くことができて えー、SQL で問い合わせしましょうという場合には、この select、from、ア h e r e クというキーワードを使って、単純に簡潔に書くことができます。とてもわかりやすいものです、えー。SQL を皆さん自身で教科書、インターネットで勉強したりとか、 えー、いろんなソフトを使って実習したりというときに、えー、そのためにちょっと前もって補足説明をさせてもらいます。えー、こ, の こ, れこの赤で書いたこれは覚えておいてほしいんです。SQL では大文字、小文字を区別しませんのでセレクトと大文字で書いてあってもセレクトと小文字で書いてあっても同じ意味なんです。だから、 これ、大文字小文字、何が違うんだろうと思わずに、同じ意味だと思っていてください。あと、ちょっと細かいんですけれども、SQL では途中で開業しても構わないとか、SQL では末尾のセミコロンを省略できる場合があるとか、いうことがあって、SQL 勉強するときに、ちょっとこういうことで迷うといけないので、 えー、もう少しし説明します、えー。SQL では読みやすくするために、えー、途中で開業することが多いです開業なしで無理に長く書くよりも、えー、途中で開業した方が読みやすいので、えー、途中で開業するということをよく行いますもう1つ、えー、SK のコマンド2つ3つ4つ5つたくさん並べて書くことは当然できます えー、1個だけとは限りません、えー、たくさん並べたいというときは必ずセミコロン2つ以上の SQL 文を続けて書きたいときには文の区切りを示すためにセミコロンが必要です、えー、これは大事なルールです、えー、そして、えー、SQL を1つしか書かないときには、えー、末尾のセミコロンを省略できる場合があると、えー、いうようになっていますので えー、教科書によっては、えーえー、私が指定している、えー、テキスト以外、ごめんなさい、教科書という言い方がちょっとおかしかったかもしれません、ごめんなさい、えー、図書館や、えー、インターネット、あるいは書店、本屋さんで売っているような、えー、スケーの本によっては、末、え、尾、ー、にセミコロがなかったりとか、えー、開業のやり方、マナーが、えー、ちょっと本によって違ったりとか、あるいは大文字小文字が混ざってたりとか、 いうことがあるかもしれませんが、えー、このようなことは、えー、気にせずに勉強してください。えー、実は、SQL というのは、とても古くからある言語です。えー、約50年の歴史がある、えー、とても昔から使われている有名な言語です。で、その50年と申し上げましたけれども、えー、50年前のコンピューターの使い方では、 えー、大文字小文字区別しないのが、えー、ある意味では、えー、常識だと思ってた人がいたりしたとか、えー、ちょっとそんな理由もあってですね、えー、皆さんが慣れている Python や Java で教わったこととは、えー、だいぶ違うとは思いますが、えー、SQL は SQL なりの、えー、やり方がありますので、えー、このようなことをちょっと 思思っっててて、えー、勉強してしほいいなととままますすでは、ま、とめます、えー、問い合わせとはデータベースの検索集計集約相当を行うことでした大事な機能ですリレーショナルデータベースでの問い合わせは結果はテーブル形式のデータになりますそして、えー、今説明したことは SQL では問い合わせを ワンンコマンドでで書くことができます。ちょっと想像してください。Python や Java などのプログラミング言語で、えー、ここに書いたようなデータ処理、もちろんワンコマンドではできないと思います。えー、SQL はリレーショナルデータベースに特化した、えー、リレーショナルデータベースシステム専用の言語です。問い合わせは、 ワンコマンドでシンプルに書くことができるということを改めてお伝えします。以上です。ありがとうございます。